どう愛です、えー。冒頭1分いただきありがとうございました。えー、いかがだったでしょうかあのさっさと終わんねえかなと。早く、早送りしたいって思った方多かったと思うんですけど、今回何が伝えたいかっていうとですね、えー、これから、まあ、今受験生の方とか、まあ、受験生これからなる方もそうなんですけど、 受験勉強をしていくとですね、まあ、あれも勉強しなきゃこれも勉強しなきゃと思うので、時間が足りないって思うことってやっぱ出てくる。すでに思っている方いらっしゃると思うんですが、出てくるんですね。で、それプラス、休憩とか、ま、あ勉強始める前とかもそうですけど、例えば YouTube を見てたりとか、歌を聞いてたりとか、漫画読んでたりした時に、10分でやめようと思ったのに、それが20分、30分、40分、50分、60分って、よべえみたいな経験あると思うんです。でね、その、 今、1分。長かったですよね。でも、多分、好きな YouTuber さんの動画とか、好きな歌とか漫画見てたら、1分なんてあっという間なんですよ。ぜひ測ってください。あっという間に終わります。で、何が言いたいかっていうと、その、みんなが、まあ、無駄にしてるって言い方は今回あえて使いますけど、10分休憩だと思ったのに、伸びちゃった30分とか、ね、それ無駄にしてますよね。一応、勉強時間にしたかったんだけど、YouTube に使っちゃったわけだから、まあ、無駄にしてるということ言いますが、 その時間あったら何ができたのっていうのをぜひ一回考えてほしいんです。今回1分でやりましたけど、本当は5分でやってほしくって、みんなぜひ5分間のタイマーつけて、英単語とか、まあなんか数学のワークとかもいいんで5分だけです。5分勉強でいいんでやってごらん。何ができるって。単語だったら5分でみんな何語覚えられるって。数学のワークだったら何問解けるってやってごらん。で、それやって、まあこのぐらいできるんだと把握してください。思ったより多分できます。数としては。 まあ、数学難しい問題だったらね、1問も解き終わらないと思うんですけど、計算問題とかだったら別に10問くらいいけると思うし、普通に。英単語も5分あれば、まあ、5個とか10個覚えられます。頑張れば、集中すれば。いけると。で、じゃあもう1個やってほしいのが、え、まあ、みんなツイッターとか、歌とかは動画でもいいんですけど、できればツイッターとかもしやってる方、インスタとかでもいいです。タイマーをピッてつけて、今から例えば、えっ、ー、と、なんかやっててね、ちょっと1時間、2時間ぶりにスマホをいじりますと。 なるよね。その時に、じゃあちょっとツイッターチェックしようと思ったり、インスタチェックしようとかって思った時に、タイマーをチェック、タイマーをスイッチを入れてからチェックしてください。それは時間気にしなくていいです。タイマーを。ピッてして。で、ツイッターもまあザッ、ザッピング、ザッピングって言わないなんか見るじゃない片手で見て。もう見て、人とに満足するときありますよね。はぁ、OK みたいな。その OK ってなったらタイマー止めてみてください。どれぐらい経ってるか。まぁ、あ、一人寄り切りなんですけど、結構経ってます。思ったよりも。思ったよりも時間取られます。 そういうのも、まあ、スマホとか見るだけでもね。だから何が言いたいかっていうと、じゃあみんながね、動画を見てて休憩時間見ましたと、もう一本見たいなって言っちゃいますよね、概要欄から。行った時に、まあ、5分の動画だとしますと、まあ、5分だし、いっかと思うんですよ。短いから。今の動画みんな短く作ってるから、割とね。まあ、それが10分以上で広告つけてるかもしれないけど、まあ、10分でも5分でもいいんだけど、それを見た時に、この5分あったら、あれ私英単語何個覚えられるんじゃないっていうふうに思ってほしいの。 で、それでも火がつかない方もいると思うんだけど、逆に考えたら、その5分無駄にした瞬間に、他の子はその5分で英単語何個か覚えてるかもしれないんだよ。置いてかれるわけだ、その差が。その差が生まれると。まあちょっと嫌な言い方をしてますけど、そのぐらいの覚悟をそろそろ持っていかないと、ズルズル行ったら、ズルズル受験勉強、ズルズル勉強、ずっとなっちゃうんだよね。で、ズルズ行った結果、ズルズル行った結果が出てくるわけよ。 いおかしずるずるやった結果そう、結果としても、ずるずるやってしまったがゆえの合格不合格が出てくるわけ。結果としてね。だから、そのメリヘアつかないとかどうしたらいいですかとか言われるんですけど、ものは考えようなんです。そう、その5分とか、いいさっ、冒頭1分見てもらいましたけど、時間は長いんです、本当は。ただ、違うものとか楽しいものとか、自分が興味あるものにやってる時は短く感じるんです。 いい嫌いな先生といる10分長いでしょ好きな人好きな友達といる10分早いでしょそれの違いと同じです。そう。だからぜひみんなにとって時間は平等に配られてるの。さあその時間をどう使うかっていうのはすごく大事なので、一回ちょっと、ね、考えるきっかけになってもらえたら嬉しいです。